6050くらいのあのコーラスのグループの春のお茶会をしましてねでそこで集まったわけなんですけどで、うん、私もその一員で座ったわけですけどあのリーダーの人が「あの佐藤さんがとても楽しいあの2月を2月いっぱい送られたそうですからどうぞ発表してください」って言われたのね。それで あのみんなあのクルーズで世界旅行で1ヶ月いなかったのし頭くらいに思って私を指したんだと思うんですけどあのそこでやっぱり皆さん北九州にあの移住しませんかって言うわよって言った時にそのまんまを再現しますとね「えー、北九州市ってどこにあるの?」って聞かれたのねでガクッと来たんですけど「福岡県なのよ」って言ったら「あ 近くくなんんだってて言われてものすごく私傷ついたんですねでやっぱり北九州市って言ったら何「あの祇園太鼓」くらいで「北九州市」っていうのが出てこないですよねだからやっぱりあのどっちかった私たちの時代は「小倉」とか「文字とか「越境入学」とかで今度回って私は「若松」っていうところがとてもこう肌に。 合うようよな感じももしたんですけれどもそれは知らない空気だったんですけれどもあのやっぱりこう区の名前で頭に入ってるところがあるんですねで「いや北九州市なんです」何で有名なのって聞かれたのねそうすると全くぐっと詰まってね、うん「食べ物が美味しくて私1ヶ月の間に太っちゃったのよ」と「ふーん」って言ってあんまりみんなポリポリおせんべいとか食べてね興味を示 し, してくれなかったんですよ。 だけど病院がすごく多くて安心なのよって子育てにすごくいいからお孫さんたちがどこに引っ越そうっつったら北九州市いいわよってそれと私の母が文字に近い極楽の介護施設で頭金30これ事実ね30万で頭金 で, で年金 の, あの父の年金で15万くらい月々で。 「最後までお世話になってとても親切にしていただいたのよ」って言ったらみんなカッと目を見開いておせんべい食べるのもやめて<笑>で一生懸命「え本当?」って言ってそこでやっぱ 2,000 万払って横浜で入ったけど払えなんか月々払えなくなっちゃったから行くとこないのよとかものすごくこう具体的な話になってきたわけです。でやっっぱり CCRC ってて私たちが子育ての時は あの大きななな立派な保育園はいらないらんですもういっぱい小さくていいからあっちこっちにたくさん保育園が欲しいんですっていうようなあのところから私はおばあさんになって行ったんですけれどもでおばあさんになってここになると「あのフラテ会とか、えーと「年長者の里」それから「メディアファーム」とかあのとても大きな介護施設をあの北九州市で見学させていただいたんです。 私がなんか気取ってしってて喋あのあそこがそうだったんですけどねとても皆さん明るくて元気でにぎやかでたくさんの方が参加してらしたんですけれどもそうじゃなくても近くにちっちゃくてもいいからたくさん介護の そのデイサービスとか介護の施設がいっぱいあったらいいなっていう欲張りの感情も湧いてくるんですけれども皆さん方のお父様お母様方は今やっぱり60から今は昨日介護施設で仕事に行ったんですけど91歳のおばあちゃまが誕生日だったのよっつっても全然おめでたくないのね100歳以上の方がいっぱいいらっしゃるからっていうのでもうちょっと頑張りましょうねっていう感じなんですけれども。 だからそういう意味で皆様方のお父様お母様があの移住して居住の時にあの自分たちがお仕事する時に安心して子どもももちろんお父様お母様も安心して見てくださる場所があるとでそういうのが分かってて自分たちが年取っていくのに全然その将来を見て自分はどうなるのかなっていう不安感がないような。 場所として北九州を選んで一生懸命たくさんそういう施設を盛んにしていただくようにしていくっていうのも一つの運動じゃないかなと思ってます。長くごめんなさい。